皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年10月8日、あんなにたくさんあったドラゴンカードが、ついに最後の1枚になりました。結論から言うと、全然足りなかったということになりますね。せっかくなので、手持ちのドラゴンコインも全投入したいと思います。その結果、またしても龍の鱗の破片が300個たまりました。 例によって王女の愛に復元します。これで3回目の合成となります。せめて1個くらいはレアドロップ率 1.1 倍がついてほしいところです。リーネさん、本当によろしくお願いします。はい、知ってました。さて、これはもうどうにもならないので、何らかの緩和が来るまで待つしかないかもしれません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。